NBA JF e Yokoso. La NBA franco-japonaise, e FL Tawa Tokohi Totomoni. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas, pas sorti mon intro là, du coup fallait que ça sorte, fallait que ça sorte. Let's fucking go. Giannis a n t e t o Kompo u n is a fucking NBA champion, b h o Le m i l w a u k e e b u c k s t un NBA champion. Giannis n'est pas, Bax n'est p NBA n'est p このタイトルはどんな意味をもたらすのか見ていきましょう。それじゃ、行くぜ。 マイク・ボドナルゾーがついに NBA チャンピオン。スポーツと共に1996年から2013年アシスタントコーチを務めていましたから、もうグレッグ・ポポビッチと一緒に NBA チャンピオンの経験はもうすでにあるけどね。最初にヘッドコーチとしてコーチしたのは2013年から2016年のアトロンタ・ホークスでした。デニッシュ・ローダー、ポール・ミルサップ、カイル・コーバーア、アロー・フォード、 ジェフ・ティーグのロスターでコンフランスファイナルズまでたどり着いた。そしてこの3年間、ギャニス・アンテト・コンポのミルウォーキー・バックスのヘッドコーチで 71% の勝利。そして NBA チャンピオンのタイトル。マイク・ブドノルズよく批判されて、そんで今のところまだ当分の間解雇されないだろう。ブルック・ロペズ 毎年たったの1200万ドルの契約で、熱のスコーリングリーダーは彼のインパクトをみんなに見せた。それでちょっと面白いのは、なんか急に普通のオーフェンスのいいビッグマンから守備の上手いストレッチセンターに変わった感じ。ピジットクール、もう10年間 NBA 選手で、つい最近までハーデンとウェスブルックのミクロボールに<笑>付き合わされた。 やる気満々のロールプレイヤーもかなりの価値だと証明させた。フルーホリデー。たまにはエレク・ベレッドソーぐらいのオーフェンスで、たまにはキョリーやポールぐらいのオーフェンス。だが、はっきりなのは、毎試合ディフェンス必ずサボらずにやってくれる。クリス・ポールに聞いてごらん。4年間1億3000万ドルの契約で、 よく批判された選手だが、今はバックスの皆さんも、これから3年間もシュリーハリデーと一緒にプレイできるのは嬉しいと思います。クレイス・ミドルトン。この2021年のプレイアフのフォースクワーターで、なんと同点やリードを掴むためのシュート、15本も入れました。2007年のレブロン・ジェームスと同じぐらいの数です。8年間もジェニス・オンテト・クンポともに、 ミルウォーキーに滞在し、ジャニスにとって不可欠なプレイヤーだってことを示した。あこのプレイアフで彼が 42% 以下のシュートの場合、1勝6敗。42% 以上の場合は、なんと15勝1敗。規則性あまりなくても、デビン・ブクタやジェゼン・テツーやドノバン・ミッチェルとほぼ互角に強い選手だと今年証明しました。 そして、ギアニス・アントト・クンポ。13歳でまだバスケの存在も知らずにペンを打っていた子だが、今は26歳でものすごいキャリア。3年間で MVP とタイトル候補。DPOI、MVP、オールスターゲーム MVP。そして今年、NBA チャンピオン。去年ヒートに敗退。今年はヒートに4対0で圧勝。怪我していたが、 ケビン・デュラント、カイリー・アーヴィング、ジェームス・ハーデンのブルークリーン・ネッツを相手して勝利。イースタン・カンフォンス・ファイナルズで大怪我。しかし NBA ファイナルズ、NBA 決勝戦。2試合連続40点。大ブロック。うちで優勝するために50点。50点。歴史上で初めて NBA ファイナルズで 50ポイント、10リバウンド、5ブロックの試合。NBA 歴史上で初めて NBA ファイナルズで30ポイント、10リバウンド、5アシスト60、60% の平均。数日前は怪我していた選手だぜ。NBA のレギュラーシーズンではものすごい統計のできる方だとみんな知っていた。3年間もそうしていたから。けどこれでやっと NBA チャンピオンで このスタイルで優勝無理って決まってるって思っていた人たちはもう何も言えまい。そうそう、面白い統計。このプレイアップでバックスは3ポントレンジから 32%。これほど少ないアウトサイドシューティングは2010年のレイカーズや2004年のピスタンズ以外は最近見たことない。このタイトルはリーグ全体のファンにとってすごくいいことです。 なぜなら小さい街の勝利。自分のドラフトやトレードで作り上げられたチームの勝利。つまりスーパーチームじゃないチームね。これを言うのは俺だけじゃないけど、すべての優勝が同じ価値、同じ快感ってわけではない。で、こいつは2011年のダラス・マブリックスや1994年のユーストン・ロケッツと同じぐらいの快感。 で、皆さんはこの新しいチャンピオンで満足ですか ?2021 年、2022年のシーズンで何を待ち構えてますかコメントで教えてくれ。また明日もギャニスについて話す動画出しますからね。それじゃ、ペースあとつれい